はい、どうもこみです。さて、本日は関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思います。いやー、チャンピオン1位のね、リーグ戦、今3回。 1回目の挑戦なんですけど、いやー体相手が強いですね。なんとか今のところ1勝1敗<笑>であのー、際どいところで持ってるんですけどね。今回残留初残留かな？できれば、えー、というところでね。今チーム時間となって頑張ってるんですけども、えー、と今日はね。そのリーグ戦の中から突撃艦スパウィズに関して見ていこうと思います。で、まあ、これはもう説明はそんなにする必要もないかなと思うんですけど。要は 突撃艦の中にスーパーウィザード入れといて0時かけてエンビジブルかけてバンバンバンバンって、その突撃機関を落とした周辺を削っていくというやり方ですね。でよくこれはえっ、ー、と戦いの。本当、えっ、ー、と戦闘のほど序盤の方で使われることが多くって。 狙うべき場所っていうと、こう、タウンホールとか、タウンホール14で言えば投石器とか、こういうところを狙っていくのが、あの、一般的かなと思うんですけど、実は、ドラゴン使うときって、必ずしもそうじゃないよねっていうことを、今回ですね、ちょっとクラメンと話をしながら、あの、考えていました。で、まあ、リュウさんに色々習ってたんですけど、リュウさんね、もともとは、あの、中華式を主にやる方なんですけどね、リーグ戦とかで、絶対にこう、 なんかタウンホールがこうね、端っこに寄っていて、絶対に方針にを取んなきゃっていうような場面では、あの逆方向から中華式を突っ込むと結構事故りやすいので、こんな感じで、えー、とと突撃艦スパビスのドラゴンをやってるんですが、 今回、イーグル砲と、あと相手の防衛軍ですよね。あと、アーチャークイーンもなるべくなら倒していきたいというところでしょうかね、これ。ね、対空砲も壊しているんですけど、アドパンテージ的にはどうですかね。一応の主要施設と言われている、えー、防衛は倒しましたと。で、あと、ん、イーグル砲も潰してますけど、トースキとかね、タウンホールとか、こういうところを結構ね、狙いたくなると思うんですよ。このタウンホールの手前とかにね、落としていって。なんだけども、えっと、そうしないってことなんですよね。 で、えっ、ー、とー、まあ、この攻め方そのものの話を言うと、ガーンとこうね、削りを入れるじゃないですか。削りを入れたら、その周辺部分からタウンホールにかけてっていうと、こういうところこの部分っていうのを、まあ、ヒーローだともこれベ ビ, ビドラ版がね、こう出てきてますけども、こういうので潰していくわけですね。で、残ったエリアっていうのを、 ドラゴンでガーンとこうね潰していくとまあ、いう形あ逆か<笑>でやっていくっていう形になるんですけどもえー、と今回ね、ねアーチャークイーンを短期でこのタウンホールのところに突撃させていきましたよね。 で、えっ、ー、と、相手のアーチャークイーンのところにはバーバリアンキングを入れるという形ですね。で、ここを、えー、クイーン、ババキンで処理していくっていう感じなんですよ。で、おそらく、えっ、ー、と、このタウンホールに関してもクイーンでもう交換ですよね。クイーンを捨てる代わりにタウンホールもらいますよっていう感じの、もう10日交換をイメージしたものになってると思うんですけども、このね、突撃艦スパビズを入れる理由、まあリュウさん曰く、あのー、 何て言うのかなドラゴンパートに呪文そんな咲くのがもったいないからっていう話らしいんですね。これね、あの僕も最初全然理解できなかったっす。どういうことって思ったんですけど、後でちょっと見てもらいたいと思うんですけども、ドラゴンとかまドラゴンライダーって徐々にこう数が減っていくんですよね。で、徐々にばらけ始めるんですよ。まさに今そうじゃないですか。こんな感じで、こっからまとまって出したドラゴンがこういうふうにばらけてってますよね。 ってなってくる と,、えー、と序盤こそここにレイジとか打っていけばあの効果範囲に全部入るわけなんですけど中盤から終盤にかけてはどうしてもこういうふうに、ね、あの半分ぐらいしかそのユニットが、えー、呪文の枠の中に入ってくれないんですよねで、えー、さらにあのー、なんていうのかなてうそこに至るまでにユニットがやられてしまうので 出した時のユニット数の半分以下しか呪文の枠に入んないわけですよ。ってなっていくると非効率なので、であれば呪文を最大限利用できる、えー、使い方っていうのを序盤にしておいて、えー、ドラゴンに使う呪文っていうのは無駄にならない範囲の数に絞っていくという形になるわけですね。どうでもいいけど、これなんかグランドオーデンのあの、ジャングルスキンの顔みたいになってませんなんか、<笑>たまたまですけどね、狙ったわけではないけど、なんかふと思いついちゃいました。はい っていうね、えっ、ー、と、話がだいぶそれましたけど、あというとこなんですね。で、リさん曰く、あのー、フリーズ3発、えー、ヒール0時る1る1 × 3でこんな感じかな。このぐらいっていうのが、ドラゴンに使っていく呪文として、まあ適切な数じゃないかなーっていう。 あの話でしたまあこのね、序盤に0時フリ0時ヒールを使っておいて終盤フリーズで止めていくっていうのはいい判断ですよね。あのドラゴンの数と相手の防衛施設の残り具合を見てフリーズを当っ て, ていく。で、序盤は0時ヒールの輪の中に全部ニートが入りやすいんで、どんどんそれを使っていくというパターンですよね。で、えっと、もう一本え、リュウさんのタック見てもらいたいと思います。今度ね、こっちの方が僕としては結構、マジそこを呪文打つのみたいな感じでしたね。 で、えっ、ー、とね、これ、ここの、うんと、12時方面の、グランドオーデンがいるところ、マルチ IT があるところに突撃機関スパビズを放っていくんですね。で、えっ、ー、と、まあ、インフェルノとエアスイーパー、あとクロスボウ2機、グランドオーデン、対空砲、まあ、結構、折れてるっちゃ折れてるけど、まあ、こっち打つなら、この、どう考えても投石機とか、タウンフォールがあるところに打ってかないのかなって思ったんですよね。うん、だけど、そっちじゃないということなんですね。 で、まあ、タウンホール方面に打つと、どうしてもそこでトルネード ト, トラップがあったり、こういうふうにボムタワーがあったり、対策をされていやすいんですよね。あの、スパビズ。 来るのか来るのかやんのかこの野郎みたいな感じでこう向こうも待ってるわけじゃないですかだからそこに自分から飛び込んでいくのはあんまり得策ではないっていうところであのそうするよりは若干ずらしたところでむしろ火力がまあそこそこ集中しているところに落としていく方がまあ事故なくスパウィズがちゃんと機能するここなんかもうほぼこう罠がないのが分かってますよねこの大砲の 両脇に少しまあ、2枠3枠の隙間、二、まあ、枠かなの隙間があるんで、ここに巨爆があるかなという気はしますけども、それ以外罠らしい罠が置ける場所はそんなないから、自己リスクだいぶ低いわけですよね、スパビルの。で、タウンホールに関してはしっかりとアジャックインがクロークを貯めて、突入できればそれを処理できるわけなんで、ポイズンも持っていきながら、ヤクとアイスゴーレムで、しっかり相手の防衛軍を止めていきながらタウンホールにアジャックを届けていくっていう感じですね。 まあ、キングとアチャキもここで完全に使い捨てになるわけなんですけども、これさっき言ったように交換が成り立っているというところですね。で、 ねドラゴンパートですね。えっと、見ての通り呪文やっぱり同じですね。フリーズ3発のレイジ、ヒール、それぞれ1発ずつと。これを集まってきたドラゴンに、まずはレイジ打ってトームをかけていく。で、トームをかけてトームが切れる頃合い見計らってヒールを放っていくという感じですね。これ真ん中ものすごい今、赤爆弾とあのー、スケルトントラップ出てきましたね、これ。<笑>だいぶがっつりだけど。 で、これ、ロイヤルチャンピオンもドラゴンライダーとドラゴンの舞台に混ぜてますね。で、このヒールもいいですね。綺麗にこの結構赤ゲージになっているドラゴンたちが、あの、マルチインフェルノのダメージを受けながらも、こう、あの、ギリギリ体力を削られないようにして攻め上がってるんですよね。これができていく。で、さらに終盤になってきたこう横打ちしてくる施設っていうのを、えー、フリーズ止めることによって、さらにドラゴンたちが伸びるという感じですね。 いやお見事ですよね、で結果的にはかなりの圧倒的な展開になっているわけなんですよね、ロイヤルチャンピオンも生き残っているし、ドラゴン、ドラゴンライダーも相当量が生き残っているので、まあ、楽勝と言えるレベル の, あの残り具合かなっていう感じですね。 ま、あそんな形で、まあの、結局、その次に出すヒーローたちでタウンホールを取ろうと思った時に、ね、そのヒーローたちが、確実にタウンホールを取れるだけの火力の、おなんていうのかな、えっと、減少っていうのを、突微ズでやっていくっていう感じですね。この村の、えっと、もとも配置をこんな見るとこんな感じここですね。これをしっかり削っておいて、ヒーローたちが横それしないように、間違ってもこっち方面に行かないように、サイドカットをしておくというのが、まず、 点と、さらには、えー、こっちが横打ち、これが来ないようにして、えー、キングとクイーンでしっかりとタウンホールを撃破することができる形を作るっていうことによって、この部分が丸々消えてしまうから、ドラゴンはイメージこんな感じですね。あのま、ー、っすぐ残ったところをドラゴンが攻め上がっていくという感じになってくるってわけですね。で、えーとーまあ、この距離、直線距離であれば、だいたい えっ、ー、と、ヒールレイジ、さらにフリース3発で乗り切れますよっていう大体のね、リュウさんの、あのー、経験則というかね、から出てくるその、えー、呪文の、うん、必要量ですね。これ以上持っていく必要もないと。で、えっ、ー、と、このマルチにンフェルノにね、本当は、えっ、ー、と、e テ t ですね、突撃艦エティを当てたらどうなのっていうあの話もあったらしいんですよね。いや、もうそうすると、まず、えー、ここが、えっ、ー、と、全部壊れないと思うんですよ、多分ね。 微妙にこの辺のウィストが残ったりとか、太鼓が残ったりかしちゃって、サイドカット効果が不十分になっちゃう。プラス、絶対にこういうクロス棒まではいかないはずなんで、そいつらがヒーローを撃ってきちゃうと、えー、今のババキンとクイーンによるタウンホール破壊っていうのが、これ阻害されちゃうわけなんですね。なんだし、えっと、0時一発を突撃艦イエティでこの部分に当てたとしても、残った呪文使いどころがないって話なんですよね。さっき、1本目のリップの中で言った理由で、 あの呪文をたくさんドラゴンに持っていっても結局ドラゴンたちが徐々にこう減ってしまったらあの打つユニットがいなくなっちゃうんでそうなってしまうぐらいだったらもういっそのことを、ね、突撃艦スパビスでえ序盤にアドバンテージをきっちり取れる。 まあそういう入り方をしていこうというですね、ことになったっていう。まあそんなような行きつを、あの、リュウさんが話してくれました。で、これは99、99% ですね。本当にもう時間だけだったっていう感じでめちゃくちゃ惜しいアタックだったんですけど、あの、見てほしいのはドラゴン達ちがどれだけ残るかっていう話なんですね。あの、まさに今回の、エーさんのタックっていうのも、こんなにいっぱいドラゴンパートに呪文持ってってるわけではないんですが、 まあ、それでもさっきの龍さんよりは若干多いかなっていう感じですね。で、それを使っていくドラゴンたちがどんな風にあのその呪文の効果に入っていくのかってところを見てほしいなっていうところですね。まあ、この攻め、決して悪くないんですけどね、普通にめちゃくちゃいい攻めなんですよ。突撃感をこの当てる角度もいいですよね。いいし、きっちりトームをかけていって、単方に届くだけのトーム時間っていうのを突撃感に与えていくと。早く撃つことによって、相手の防衛軍からユニットがやられるリスクも減らしていくという感じですね。 で、エアスイーパーに突撃艦が、えっと押されるんで、タウンホールにちゃんと、えー、隣接するところに突撃艦が押してくれるだろうというところで中にはスニーホブですね。確実にこの辺にストレージがないんでタウンホールが壊せる。非常にいいユニット選択ですよね。ただドラゴンたちが見てください、これ。中心部分にいたドラゴンがシングルインフェルノに開かれちゃって、 えー、さらにこの辺の大工のね、小籔 の, のダメージも受けたり、バナナがあったりとかしちゃって、みんないなくなっちゃう。で、この辺から、まあ、呪文必死に打っていってますけども、これはもうドラゴンがね、もう4体ぐらい、3体4体しかいないわけですよ。ドラゴンライター入れても多分3体4体かな。っていうレベル。で、こうなってきちゃうと、もうこれ、この時点でもうあの 50% しかあの破壊行ってませんけど、呪文使うドラゴンがいないですよね。まあ、それをあの a さん分かっていて、序盤にもう呪文ガンガン使っていったっていう。 それは、あのー、もう分かった上での多分攻めをしてると思うんですけど、呪文溜めちゃうとこういう風になってしまうので、であれば、ここでだからもう1枚とか2枚、レイジやヒールがあっても、もう無駄なんですよね。打つ場所がないっていうか、打つ相手がいないみたいな。なので、さっきのリュウさんの話に戻るんですけど、イエティで呪文を節約して、レイジ一発にしとこうっていうよりは、むしろ突撃艦スパビズを使うことによって、 えー、とスーパービザードにねしっかりとレイジをかけながらインビジョンをかけてあげてでユニットの、ね、4体ルスパビスのおー破壊効果っていうのを極限まで引っ張ってあげる引き出してあげるという使い方の方が、えー、効果が出るということですね、まあ、この手のちなみに話が変わるけどこの手 の, あのドラゴンラッシュで最後やっぱ、ね、アーチャークイーンとユニコーンですよねこいつらの活躍にだいぶ頼るところが大きいなっていう感じですね これねストレージとかねこう殴ってる間にユニコーン回復してくれるんだよねだから意外とこうストレージ殴ってる時間も無駄じゃないというかアーチャークイーンにとっては回復のための時間だったりするんですよねなのでねこうなってくるとなかなかちょっと1本とかだとね倒せないんですよね<笑>まあ今回はあのアチャクイーンが落ちちゃうんですけどでババキンがこれ回り込んでアチャトを倒すか折れるかどうかっていうところで時間切れというところでしたねめっちゃくちゃ惜しかったですけどね あのっていう感じになることが多い。なので、あの結構ね、あちゃくい短期で最後生き残って全開になるパターンっていうのは、これドラゴンラッシュでは決して失敗のパターンではないと思いますね。今よくあるテンプレー、テンプレじゃないな。典型的なドラゴンラッシュ系の前開の取り方になってくるかなって感じですね。はい。で、えっ、ー、と、ラストですね、見ていきたいのはこちらになります。どうでもいいけど、このワース、ワーカルテル、うまかったな。 38体。まあ腰、腰腰ちは腰違ったんですけども、35なんですよね。まあ、38取られた。まあ、だいたいこれぐらいは最低取ってくるか。あの、えー、レジェンドの、レジェンドじゃないわ。チャンピオン1だったね。えっ、ー、と、どれだ無駄<笑>話したら。あ、これこれこれこれ。えー、ミケさんですね。ミケさんの花火。で、この花火っていう戦術も、まさにさっきの話と同じで、あの、クローンプラスレイジインビジ3発なので、 えっ、ー、と、合計で、ね、6足すに8枠の呪文使うわけですよね。まあ、突撃艦スパビズよりもむしろ呪文枠は多いんですよ。で、まあ、これもね、なんだかんだ言って、やっぱりその、えっと、スーパーガーゴイルのクローン、プラス0時効果、で、そのロングショットですよね。このロングショットのダメージっていうのをきっちりとタンホールだったり、相手の急所となる防衛にぶち当てていくっていうところがやっぱ肝になってくるので、 ドラゴンたちにさっき言ったように呪文をこなさイてもしょうがないのでドラゴンたちはトームをかけてガンガン暴れさせるんですよねでその分空いた呪文枠っていうのをこのガーゴイルたちに使ってあげるっていうのがこの戦術の強みですねちょっとこれインビジが遅かったんで危なかったですけどねあのこんな感じで持っていくっていうところですねまあだからうんとまさにこの花火もそうだしあのスーパーウィザードもそうだと思うんですけど基本的にはその、うんと 施設が密集しているところでもう呪文枠数っていうのをあのユニットをなるべくね殺さないようにガンガン使っていってある過去をーンと破壊する、まあ、その考え方っていうのはドラゴンにレイジかけるなんかっていう時も同じだと思うんですけどもそれよりはむしろえっ、ー、と突撃感をとつことによってもう狙った場所にユニットを確実に放出できるので。 まあその効果を狙って、そこに呪文をふんだんに使っていくことによって、まあ事故が比較的少なく、まあ事故は多いか、不確定要素っていうのかな、ユニットがこう流れちゃうとかいう不確定要素なく、呪文の恩恵を最大限え利用できるっていう点で強くて、それがあの呪文をいっぱい使おうと思っても使いにくいドラゴンに、何て言うのかな、相性がいいえ攻め方になってくるわけですね。 まあ、なのでこういうドラゴン系の戦術には一般的に呪文をえと使わなくてもいいユニットって言われてますけども一方で使いにくいユニットとも言えるかなと思っていてえそのために序盤に呪文を大量に使用しながらアドバンテージを取っていく突撃艦のスパウィスとかえ 花火ですね、スパガゴなんかがよくこう組み合わされるのかなというふうに思います。まあ、逆に EAT とかでやっちゃうとその分余った呪文どうすんのってところをしっかり考えながらやらないと、まあ、呪文枠をね、まあ、とにかくドラゴンに使えばいいやと思うと無駄になっちゃうので、まあ、その辺は本当に要注意ですね、気をつけながらやってみるのがいいんじゃないかなというふうに思ったところです。 はい。というとことでですね、本日はクラン対戦リーグチャンピオン1のアタックの中から、えー、突撃艦スタビズをなんでね、ドラゴンに組み合わせるの、そこに落とすのというところに関して見ていきました。いかがでしたでしょうかあのこんな形でですね、私のチャンネルあの、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。今日はダンホール14ですけども、12から14まで幅広くやってますので、えー、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまた、えー、これからもどうぞご視聴お願いいたします。 では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。なんかちょっと画面が若干チラチラしてますけどね、後ろに実はビザとかが隠れてます。見えた人いるかな<笑>ってまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ